皆さんこんばんは今日はドンキを手に行った時に見つかったラーメンじゃんスパイシーナゴボナラこのラーメンちょっと辛いと思うけどスパイシーとカルボナラが混ぜてるからちょっとマッシーじゃないかなと思ってて買ってきたんですよもしかして辛いかもしらんから上にのせるチーズも用意しましたそしたら水入れてチェックしてみますねお水 700ml 入れて火をつけます ラーメンを開けたらこんなに3つのスープがついてるんですよこれはフレークソースでスープのベース1とスープのベース2って書いてるけどまあ両入れたらいいんじゃないですかフレークはさっき入れますあーかわいいフレークを開けたらこんなかわいいたぬきちゃんが中に入ってるんですよこんなかわいかったらちょっと食べにくいやな水が茹で上がったから麺入れるね じゃあこのままま茹でますこの入れたのたぬきのフレークがだんだん大きくなってるようわもともとこのポックン麺じゃなくてあの名栗っていう元のラーメンがあるんですよ私それめっちゃ大好きだったのでこれもめっちゃ気になるこの麺が大好きですよあのちょっと分厚いの 麺がでもこれ好き嫌いがあるからなお水捨ててきます私は水をちょっと残したんですよなんでかってしたらチーズをのせるから水がなかったら多分麺が焦げちゃうと思うからちょっと残しました残りのスープ全部入れるねおースープの色が2つが違うさっきのスープは赤かったけどこれは白。 あ、これがカルボナラかな火をちっちゃくして混ぜるねこの上で半分だけチーズをかける今からは待ってる時間ふためてチーズが溶けるまで待ってるわ最近めっちゃ寒くなったからみんな風邪とか気をつけた方がいいんですよ気温の差がめっちゃあるなので冬でも出るときには絶対カーディガンとか なんかか持って出た方が寒い時にすぐ切れるからねあ、もう開けますじゃあ開ける開ける開けるーーチーズは溶けるのも大事やけど炙るのも大事じゃないんですか<音声>じゃあいきますさっきチーズない方から食べてみるねわあでもチーズがきそやなー ふ<笑>うに匂いは全然辛くなさそうやけどどうやろいただきますうん おいしい。うん。麺もっちもっち。チーズの方うわ。わチーズたっぷり。ちょっと汗は出そうな辛さやけど、まあ、死ぬほど辛くではない。ちょうどおいしいの辛さ。 チ ー, ズチーズすごいおぉあでもこのチーズあんまりのびるチーズではないな。 かわいいたぬきちゃんこれ多分カルボナーラじゃなくて普通のバジャンもあったけど普通のバジャンは結構辛いかもしれないんですよ。 そんななにに食べててかっったたと思ってたのにもう最後最悪ああ今日はちょっと調子乗ってめっちゃ辛いの唐辛子入れて作ってもよかったと思います<笑><笑>ああ今日はちょっと間違いやな 生地を入れすぎてもっちみたいになってる。 うわぁもう何やこののぐりのラーメンってこんなちっちゃい昆布が入ってるけど韓国ののぐりのラーメンはこんな切ってないんですよ大きな昆布がそのまま入ってるんですよでも韓国出 ー, ーでちっちゃいののぐりのコップラーメン買ったらそこには大きな昆布が入ってます何の違いでそうやって入れるかは分かはらんけど 知ってる人は教えてください最後は卵と<笑> ああ美味しかったそれなら今日はここまであ次の動画は外で撮るかなと思ってるんですよアップロードできたら皆さんまだ見てくださいねじゃあね